はーい、皆様、ごきげんよう。シュウメイユンと申します。少しの用事でお待たせしました。さて、本日は、金王感謝の日ですよ。ス筑波地方の昭和教団で、法律第178号の第2条によれば、金王達度日、 生産を祝う、国民が互いに感謝し合う、ということがあるそうです。皆様、お仕事、お疲れ様でございました。<笑>はい、それでは、今日は一日お喜びをもて、楽しく過ごしますように、